なんか朝会トランスインクの朝会毎朝9時に平日はねやっているんですけれども、えー、それに参加して、なんかみんなの笑顔とか声聞いてたらなんかすごい元気出ちゃって、えー、感知しましたという、まあどうでもいい、あの余談で、余談ですけれども、早速お便り読んでいこうと思います。えー、おはようございます。こんにちは。おやすみなさい。 大川さん、やらなきゃいけないことが山積みなのに眠くて寝てしまいます。起きていても睡魔がすごくて気づくとまぶたが閉じてしまいます。どうやったら起きていられるんでしょうか周りの人に聞いても全然スッキリしません。ご存知ならばぜひ解決策を教えてください。というあたりですね。えー、ありがとうございます。えー、僕の結論は、えー、寝たいなら寝てください。<笑>はい、そんな感じで。<笑>ごめんなさい、そんな感じで終わらせないです。すみません。そうですね。まあ、気持ちはわかります。 ただ、うんまずね、理想はね、理想は、朝、超早く起きると。 やっぱり朝早く起きて太陽が昇ってから人間ってのはやっぱ活動するものだし、えー、太陽が沈んでから活動を停止する生き物だと思っているので、えー、まずは太陽が昇る、まあ5時、6時ぐらいに起きて、で、夜はね、まあさすがに太陽、日が沈んだら寝るのは難しいので、まあ早めに10時ぐらいに寝るっていう習慣がベストだと思っています。えー、睡眠時間を取らないっていことは僕はナンセンスだと思っていて、えー、まあ本当に一部だと思ってます。 あの人間ってのは寝ないと頭が働かない生き物なので、え、しっかりと僕はね、睡眠時間7時間は最低取らなきゃいけないしっていうところを決めています。で、この習慣が、え、とても大事だと思っているんですけれども、まあそんなね、習慣をうまくいくことなんて、まあ難しいと思っていて、やっぱり、え、眠くなったりとか、やらなきゃいけないことがたくさんあるのに、寝ちゃうみたいなことが、まあ僕もあるっちゃあるんですけど、 でも眠いんだったら寝ちゃいますよね。うん。なんかその、一番良くないのって自分の体に負荷をかけることだし、ストレスを抱え込むことだと思っていて、あの、それが一番、 なんて言うんだろうな、いい方向に結びつかないと思ってるんですね。まあ、やることが山積みだった時に、じゃあ眠い、えー、じゃあ、頑張って起きてやらなければいけないっていうのは、絶対ストレスになると思っていて、そのストレスが溜まってる状態って、えー、思考が晴れないので、山積みになっている、まあ、課題に対して、まあ、あの、効率的に取り組むことがやっぱ難しいと思うんですね。なので、その場合って、まあ、僕だったらね、山積みにある時は、まあ、眠かったら5分、10分、絶対に仮眠を取ってから、えー えーまあ、5分10分髪を取れば、基本的に目覚めたらスッキリするので、えー、そこからまた新しく仕事を開始する。もしくは、えー、もう普通に眠ければ、もう何時間でも寝る一旦。で、起きて、ああ、スッキリしたと思ったら、えー、仕事を開始するという、まあなんか、そういったことを僕はね、えー、常に意識しています。やっぱり自分の体に負荷をかけるってことが最も良くないということで、あの眠ければ、ぜひ寝てください。 はい。そんな感じで。まあ、お便りとかね、えー、このポッドキャストの、まあ、配信権いわゆるスポンサー募集ですね、えー、常に行っていますので、もしよろしければ、概要欄のリンクからチェックしていただけたらというふうに思っています。で、今回のテーマなんですけれどもね、これ、すいません、ちょっとあの、テーマだけ見ると、マジかよって思って、まあ、釣り、 かと、ツリーサムネとか、そういった感じになるかなと思って、まあそういう印象を与えてしまったら大変申し訳ないんですけれども、ちょっとね、ポッドキャストを、まあなんかもうやめようかなというか、まあそういう、なんてだろう、考えになってしまっています。今現時点で。それはなんでかっていうと、あの、本来このポッドキャストをやってる目的って明確で、えー、僕がやってる動画コミュニティトランスサロン、 ですね。えー、現在初月無料やってるんですけれども、そのコミュニティに、まあ、誘導する目的、誘導するために、このポッドキャストを配信してるんですね。あのー、僕は動画コミュニティ、このトランスサロン、オンラインサロンっていう、まあ、この業態に一番コミットして、あのー、やっぱり、 自分の夢というか目標は、より多くの人たちに動画という選択肢を与えるために行っているので、その目的を達成するために今の仕事をしてるんですね。えー、クライアントワーク、こういった、まあ、CM 作ってくれっていう依頼をやめた理由ってのも、僕がそのクリエイティビティを発揮したところで動画好きを増やすことっていうのは、ちょっと遠回りになるかなと思ったんですね。だからこうやって SNS で教えてあげたりとか、えー、コミュニティ運営したり、 っていう環境を作っているんですけれども、なんて言うんだろうな、やっぱりこの自分の軸をクライアントワークからオンラインサロン、自分の、自分たちのこのコミュニティにしてから、やっぱりやることが明確になったし、あの、まあ、多くの人たちにこの素晴らしい環境、自分で言うのもなんですけれども、素晴らしい環境に触れてほしいという目的のもと、す、え、べ、ー、て行っています。この SNS 発信ってのも全部そのためです。自分たちのこの、えー、動画、 で、世の中を変えようとしている環境により多くの人たちが関わってほしいから全ての SNS を運営してるんですね。で、このポッドキャストも同じで、そういった素晴らしい環境に入っていただくための、なんて言うんだろうな、ある種僕の脳内を少し共有しているっていう状態ですね。 トランサロンにはがっつり今そのビジネス的な話だったりとかプロジェクト、今みんなと共に作ろうとしているプロジェクトを共有していて、まあ一緒にね、ゼロの段階から10まで作っていこうよっていうのがオンラインサロンのね、この物語の一番の良さなので、そういったことでやっているんですけれども<笑>、なんて言うんだろうな。あの、僕 YouTube 基本的にやっているし、各種 SNS、Twitter とかもがっつりやっているので、なんか僕が伝えたいこと、 はみんんなななにに伝わっていいいるのでではかとうう思すね、えー、だから、ポッドキャストで、なんてんだろうな、新規のサロンメンバーを獲得するっていうのの効率を考えたときに、なんかコスパいいのか悪いのかちょっとわからなくなってきてしまっていて、うん、なんかこのポッドキャスト、ま、毎日ね、えー、10分間配信して、 まあ、いるので、まあ、編集もね、少し、まあ、5分ぐらいで終わるんですけれども、だから、毎日継続できるレベルではあるんですけれども、なんか、まあ、この、なんて言うんだろうな、まあ、ポッドキャストに時間を注ぐのではなくて、まあ、もっとそのトランスサロンのコミュニティの中のことだったりとか、えー、もっと新規、えー、そのトランスサロンに、 直結するような試みに時間を割いてもいいのではないかなというふうにちょっとうっすら考えたりしています。それが僕のそのポッドキャストやめようかなと思うポイントの一つ目。で、二つ目がですね、僕の情報の希少性を、まあ、増やすってことですね。えー、希少性を高めるっていう方が、まあ、あの言い方的には合ってるのかな。あのー、やっぱりね、その、例えば、 海外にいるクリエイターさんってなんかすごい憧れあるじゃないですか。それって日本に同じ自分たちと同じ環境にいないから、えー、なんかその遠い存在のように思っていて、それイコール希少価値が高いってことなんですね。 えー、なので、ま、海外に行く優位性って、ま、なんかそインフルエンサーだったらありだなと思ってるんですけれども、ま、それと同じで、大川祐介っていう人物の、なんか喋り方とか、なんか何考えてるのかなっていうのが、ま、シークレットとして、ま、なんか成立していると、なんかそのトランスサロンの、ま、記事を読む、 なんでだろうな、価値が高まるのではないかなというふうに思ってるんですね。えー、もちろんね、このポッドキャストで配信していることって、あの、トランスサロンとは全く別なものだし、むしろ、あの、本当に表面的で、まあ、カジュアルな配信しかしていないんですけれども、あの、まあ、明確にね、その、違うと、目的が。 このポッドキャストトランスサロンが。ただ、僕がこうやって喋っているとか、えー、まあ、ちょっと考えてる、なんだ、くだらないことでも考えてることをシェアすることによって、僕のポッドキャスト配信で満足してしまう人たちも結構多いのではないかなっていうふうに思って、 ていたりもします。なので、気象価値、その情報の気象価値を高めるっていう観点で話したとしても、やっぱりこのトランスサロンっていう、まあ、環境にフルコミットで挑むべきなんじゃないかなっていうふうに、まあ、考えています。で、この YouTube のじゃあサブチャンネルどうするかって言いますと、あの、今僕たちね、日本一周チームで、えー、3人でね、マネージャーのアンディさんとカメラマンのマッツンと、えー、回っているんですけれども、まあ、彼らの元顔が、まあ、伝わるような、 彼らの様子とかチームとして、えー、このサブチャンネルを運用してもいいのかなっていうふうに思っています。はい。なので、まあこのポッドキャストを毎日配信するポッドキャストが、まあもしね、終わったとしても、まあサブチャンネルは継続してフラットに配信していきますよということでした。えー、まあただね、これもやめようかなっていう、まあなんか別にやめるつもりも、 まあ辞めるつもりもそんなないかって言われたらまあ難しいんですけども、まあ、悩んでる状態なので、まあぜひね、この点に関して、あの、いつも聞いてくださる方のご意見いただきたいです。非常に。で、実際にこのポッドキャストは、まあ、なんて言うんだろうな。まあ難しいな。とりあえずコメントしてです。なんかどういうふうにこのポッドキャスト捉えているのかなっていう、ね。 はい。まあそういうやっぱり、あのー、こうやって配信してるだけって、僕もね、このポッドキャスト今、マイクに向かって、日本、キャンピングカーで話してるだけですよ。なんか、ね、別に人間とコミュニケーション取ってるわけでもないですし、やっぱり不思議なものですよ。SNS に発信して、えー、SNS で、ね、いろんな人と繋がるってのは。なので、こういった、まあ、なんか、ね、不気味な<笑>テクノロジーの時代だからこそ、 そういった人間味のコメントってのはすごく価値があるものだと思っているので、このポッドキャストを聞いている方たち、えー、ぜひ、えー、この点に関してコメントいただけたらと思っています。えー、サロンメンバーの方ね、本当にその、もっと、やっぱサロンの特典を明確にするためにもポッドキャストやめた方がいいという意見がありましたらね、あの、ぜひ、 コメントください。まあ、あのトランスタロン内でこのポッドキャストを配信するっていうのも俺大いにあれだと思ってるのでよろしくお願いします。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、トランスタロン今初月目でやってますのでぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、また明日